太郎です。えーまあ、今回結構日をまたいでしまったんですがれいわ新選組の方で、えー、とその障害を持つ方でその、まあ、なんか体が動かせず車いすでいる障害を持つ方の2人が当選をしなさってからその。 なんか参議院のその本会議場があれになったらしいですねそのなんかバリアフリー化を進めるにあたって工事が始まったまあそんな中その日本維新の会はその銀遊具というものに対して反対を述べなさったというふうに なってるんですけど私もそのような考えにある程度同感するところがありまして、まあ、まずその障害者のためのことを考えてなんか今後のなんかやるにあたって政治をすべきだと実際なんかそれ その問題に対して、まあ、ボイパーの奥君が落選したのに、こうして、その、新しい党の奥君、あの、オートキターさんが、当選をし、維新で当選してから、そのような、なんか、意見を述べたと。まあ、だから、なんで議員だけ優遇するのかと、その、その参議院がそういう負担をするのがおかしいと。 なんでそこだけ優遇されるのか。まあ、これは私も思ったわけでありまして。まあ、だから、その、そういう、あの、法律の改正が先なんじゃないかというふうに思うんですよね。やっぱり。法制度が整ってないままこういうことをしても、結局は何にも、ただの、あの、 なんか、やらせ政治というまで思ってしまうというか、そういうところがあるんですね。で、あともう一つ。まあ、トーマーツグキさん。あなたが、その、何でしたっけ、玉城デニー沖縄県知事に関して、そのその人がフジロックになんか出演したことで、その、 県知事をやめろとあの大胆に言いなさったということに対して私のほうから、まあ、一つアンサー動画という形で言うんですけどなんかそれのどこが悪いのかっていうのが全く彼から読めてないんですよ。まあ、安倍さんとかあの よく言いなさいますよ。言いますよ。もし批判をするなら対案を示せと。まあ、私はその通りだと思うんですけど、どうも都合のいい風に解釈されてませんか、まあ、私はまずそこから直していただきたいという風うに思うんですよ。皆さん。 もしそういうあの理不尽な批判をするんだったら対案を示せよ。ねお前はそういうところから出せなきゃいけないのかな。まああともう一つ。まああと、まあ今回 N 国党でしたっけ ?N 国党。 NHK から国民を守る党とあのみんなの党が会派を組んでみんなの党をか復活させたと言ってますが、まあ、今回の件でちょっとやっぱり立花隆には元からがっかりはしてたんですけどあいつのなんかエゴっぽいことをやってる件で一つ言いたいことがあります。 そんなことのために、あの、政治を食い物にするんだったら、まあ、政治で食い物に、なんか、食いつないでいるんだったら、その議席を一員さんにくれてやれよ。一員さやかにやれよ。って思う。逆に。なんでそんな無駄なことに使ってるんですか 衆院に出るんですかまた。それだったら立憲にくれてやれって思うのよ、逆に。なんか、君みたいな人間が NHK をぶっ壊すぶっ壊すなんて言ってたところで、スクランブル放送かとかそういうことしてもなんか、結局は単なる、なんか、 ろくでなしの言い訳がここに集まってきたようなもんでしょうそうとしか読めないと思うんですよ。私としては。とりあえず、あの、ま、総括しますか、今回の。 まあ落選したところで、なんか、ただ悲しむとかそうやって取り上げているそのイエロージャーナリズムからどうにかしなさいよ。そこからですね、やっぱり。まああと7月21日からもう、 キックオフしましたそのルビティグからメイクルに変わりましてそのメイクルの方で今まで40とか50人までいたそのルビティグを一気に人数を減らしまして一回7人からキックオフということにしたんですけどその件でまずハムピーさんが。 あのなんかライブの件でちょっといろいろお話をしようかって思ってライブ放送中にいろんな話をしたんですけど無視されたんですよその無視された件を持ってちょっと今回初めて現役メンバーから除名をさせることにいたしましたなんか子供。 っってていうこともあってちょっと礼儀を知らなすぎなのかなとしか思えないんですけど少しでもそういう話から聞いてくれというふうに思うんですよね。いくら1000人で僕が176人だからといってまあだから少なくともなんか人の話は聞けよ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 の言葉も出てる、どれもデッジ前で遅れつつ悟り、その時何を知ってたのか？その時僕の微笑みは美しかった。